演舞開演どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいのいうわけで本日はファミニーマーのプリンなチーズケーキを食べたいと思います確かに見た目はプリンみたいですね、まあ、プリン味のチーズケーキをは探せば多分あるような気がするのですがうーんこれはどんな感じなんだろう気になりますねそれでもチャンネル登録よろしくお願いします これは い, い、準備完了。あ開けてみると、若干、チンペティッ出てきましたね。それでは。はい、こちらがダウンウンズです。では、いただきます。<音声><音声><音声> 確かに見た目はプリンのようで上の方のカラメルの苦みもあったんですが下の方は純粋にシュワッとした美味しいスプレー チ, チーズケーキだした特にプリン液とかプリン液じゃないわプリン味とかではなかったですなのであくまで見た目を見せているだけですねどうせなら味も見せて美味しかったなという思いがちょっと出てきてしまったのでこちらをプレするさせていただきます、まあ、美味しくはありましたがチーズケーキ好きの方にはおすすめです、ね、ご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいですエンブシュー